結構、うちの巻商店街って広いんです、ね、そうですねで、広く長くですね、うんまあ、そして今、商店街で一番若いお店になっております、はい、こちらがなおずべースさんっていうです、ね、自転車のお店なんですけども、ニューフェイ ス, ェイスでございます、無類の自転車ファンとそうです、ね、いうことで、はい、こんなこと言うのなんですけども、今村坂道と言われております。<笑> なおさんといえばね、阿蘇をはじめ、いろんなイベントの司会や、そのパフォーマーとしても有、はいはい、名ですが、はい、かっこいい自転車、並んでますすねはい、いあありがとうございます<笑>あの地震のときには、お店はどうだったですか、えーっとまあ、自転車は全部もう横倒しで全部倒れてたんですけれども、まあ僕が使ってる自転車だけは立ってました。<笑> やははりそこは自転車も分かってたはいね、はい、はいさすすが僕の自転車です、はい、<笑>あのお店始められて今、どれぐらいかちます、えー、と1年半ぐらいですかね、去年の10月にオープンしたので、うんうんうんはい、もう、一般の方もなんかね、本格的な自転車が並んでて、こう大丈夫なのかなって思っちゃいますが、そうなんですよあの結構あのマニアックな、スポーティーな自転車ばっかりなんですけれども、<笑>うん、あの僕、実はママチャリとかが大得意なので。はい はいもう全然ママチャリとか地元の方が乗ってらっしゃるママチャリとかを修理はもう全然オッケーなのでもう気軽にちょっと入ってきづらいような雰囲気かもしれないですけどもうバンバン持ってきてもらいたいですねはい子供用の自転車から三輪車もそれからお年寄りの車椅子の修理もできますしはい。じゃあもう車輪がついてるものは何でも持ってきてとはい何でも大丈夫です幼稚園のあの遊具なんかもはい、修理できますんで ねはいね、あの保育園、幼稚園、いっぱいあるので、はいはい、じゃあ、最後にあのお店の PR、お願いします、はいえー、まだ新しい自転車屋さんなんですけれども、えー、地域に根付いた、えー、自転車屋さんになっていければなと思って頑張っておりますので、皆さん、えー、パンク修理から、えー、通勤・通学のママチャリ、何でも、えー、取り扱っておりますので、遊びに行ってくださ い,、はいはい あ, りいはい、ありがとうございました、すいません、突然お邪魔しました。はいいえいえ 内巻温泉街繁栄会のコミュニティスペースアート地があるビルにはオイルマッサージとリンパドレナージュのお店ママの手さんやまつげエクステ専門店サロン EY さんが入っています。こちらは本格四川料理を提供する昭山さん。赤牛を使った麻婆豆腐が自慢です。 えー、こちら岡本酒店さんでは現在この阿蘇神社復興支援プロジェクトの「蛍たルサイダー」がねこのように並んでますがかなり注文の方多いそうですねおかげさまで一応ネットの方の注文を今中心であの運送を津屋さん宅急便の方で準備してます。はい、あのこちら特に お酒屋さんということでね、はい、瓶がいっぱい並んでますが、はい、地震の時はお店の様子はどうだったんですか そ, うそうですねやっぱりあの壁の部分の瓶関係とか、うん、おに奥にワインセラーがあるんですけど、はい、そこはもう床一面もう割れて、うん、もう、はい、落ちてそういった状態でしたじゃあもうかなりの損害というかそうですねちょっとあの金額的でもちょっと分からないけど、うんうん、結構割れましたですねやっぱり、うん、はい。 やっぱり徐々にこう戻ってきてますか？お客さんというか、売り上げとかやっぱり配達がすごい少ないですね。やっぱりでもまあこの蛍丸サイダーの反響といいますか？あのどうですか？頑張っていかなくちゃいけないっていうのが先にあるんで、うん、やはり皆さんに ご, ご協力いただくのと、うん、はい、そちらの方で一生懸命お答えしたいと思います。うん、はい、すいません。どうもありがとうございました。こちらは？ 明治三十二年創業の松谷文化堂さんです。地元から長年愛される文房具店です。ここ、内巻商店街からは、外輪山の傷ついた姿も見ることができます。地震発生から一か月が経ちましたが、内巻商店街では以前と変わらず営業を続けているお店がほとんどです。ぜひ皆さん、内巻商店街に遊びに来てください。